演舞開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はゃチャンネル登録よろしくお願いしますファミリーマートのチョコラケーキルビーチョコレートソースを食べたいと思いますルビーチョコレート確か前にもなんか出てたよな全般、うん、にかかったケーキだったっけでもうこれもいいですね高評の美味しさ堪能できるのかな にくいでは、おお、なんかポンダショコラみたいな感じですね。中身は、わわ崩れちゃった崩れちゃった。うん小さすぎかな。では、いただきます。 周りのチョコレートは濃厚で中に入っているルビーチョコレートの酸味と合わさってとってもお味しかったです、2種類味わわれて良かったです、ね、ただルビーチョコレートの操作はもうちょっと多かったら良かったかなとも思えてしまいました、もうちょっと酸味を感じたいと思えてしまったので、こちらの点数とさせていただきます、もうちょっといっぱい感じたかった、そう思えるだけ残念ですね、でもそれだけルビーチョコレートが美味しいってことでもあります。では カタツムリサラリーマンぞ行く先は一歩一歩確率に前に進むことが重要ってことなのかもしれませんねご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいですエンブヘパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします<笑>